坏了 浜恋2022盛大なるご開催誠におめでとうございます天皇を仰ぐ棚びく彩り新たに吹く風夢の色平らな世の和みを望み祈る舞う I'm going to call y o n g you. 踊るよろこびと生きる力のさ<笑> どんどんンこで踊らん会大きな拍手をくださいました皆様方に心を込めて大きく礼ありがとうございました